しれきじはじまるよーイエーイ今日も王様の俺様のファッションどうめっちゃイケてるんじゃんはい王様今日もめっちゃイケイケケですさすが世界一の男前何着ても似合うほんまかっこいいですわほんじゃこれはこれは こんなんもあるでこんなんどだいどってこんなんはい、どれもめっちゃかっこいいです世界一さすがや世界一の男前は何着てもカリスマ、天才、ファッションモンスター誰もかなわん、僕も惚れてまいそうで毎日こんな褒めごろしなあかんねん ほんまつらいわ一日何回着替えんねんこんなつらい生活もう嫌や<笑>あたくし世界一の洋服屋でございますこの世界一の布を使って世界一の王様のご洋服を作ってあげるでざんすャゃーん。 何も見えへんけどまさかお利口さんのお大臣様ともあろう方がこの布が見えないなんておっしゃらないざんすよねこの布はおバカさんには見えない特別な布でござんすも も, もちろん見えますめっちゃ見えますめっちゃ綺麗すぎてもう見えすぎて困るぐらい見えます王様 なんか世界一の洋服屋が来ててそれで王様の世界一の洋服作ってくれる言うてるんですけどどないしますえそう世界一僕大好き作って分かりました次の日<笑> 王様、ま、ご洋服ができたでござんすよお着替えお手伝いするでござんすよこれ、いけてる僕、コンプラ的に大丈夫かっこいいもちろん、王様、ま、やっぱりかっこいい。世界一の王様には、この世界一の洋服が やっぱり似合うわーなあみんなイエッサーじゃあさっそくみんなに見せびらかしに行こうかなーお代金はハッピーセット100年分でよろしゅうございますよ気にいっていただけてよかったマイダリン じゃあ早速ちにパレードにあれっつらがえ王様裸ちゃんあれ大丈夫いやあの服なおバカさんには見えへんだっつうで見えへんのばれたらおバカさんよってばれるから見えたふりしとこう王様めっちゃかっこいい素敵キききゃたまらんあれ王様スポポーパンパンスーパンパン 「おおさまスープンパンスープンパンスープンパン」ーンパン「おおさまスープンパンのスープンパンのポ ン, ポンイェーイ!」やっぱり裸ないやん僕は恥ずかしいじゃあ